えーとこちらはラスベガス国際空港のバゲージクレームです。今日はですね、えー、と日本の女子プロで黄金世代と呼ばれている西畑萌香プロがですね、ワシントン D.C. から5時間弱の長旅でラスベガスに来てくれることになってます。ラスベガスはですね、えーと天候がいいということで練習には最適ということで、今日から3日間えーと練習合宿をする予定です。ちなみに。 西畑萌カプロは日本で黄金世代と呼ばれているプロゴルファーの一人でえと近年はアメリカに主戦場を移して全米各地を転々としておりますえとたった今、萌カプロえとラスベガスに到着しました今日から3日間の練習合宿、抱負を一つお願いしまますコースですごい楽しみにしてたんですけど回れるように頑張りますはい頑張ってください、どうも。 皆さんこんこにち は, こんにちは、えー、今日は萌え選手とラスベガス近郊のオーダーシティという、えー、ネバダ州のゴルフ場に来てます萌え選手のエプソンツアーが、えー、23週間空いてしまうので今日から3日間ここで合宿 を, をしながら撮影をしていきたいと思います、えー、今回はですね私の40年来のお友達で「ラスベガス対戦という日本語で ラススベガスの説明をしているすごく有名なサイトがあるんですけどもえそこのミスター・ベガスが今日のえ撮影者でえお願いしてますカメラマンです今日ミスター・ベガスよろしくお願いしますよろしくお願いしますえー、っと今日はえーっとホールマッチ形式でやりたいなと思いま す, ますここは合計27ホールありましてえ9ホールのとこに名前付いてるんですけど今日はクリオコースプラスエルトラールコース コースレーティングスロープレーティング136ということで森、えー、田さん氏はさっきからブチブチ言ってましたが私がハンディキャップ14もらうことになってます<笑>、えー、ちなみに私のインデックスは 11.7 なので皆さん、あのー、USGA のハンディキャップシステムのジンっていう、えー、ハンディキャップシステムがあるんですけどもそこに行って計算していただければ14になりますので、ねえー、これはあの USGA の公式ハンディキャップになってますということで えー、今日はモイ選手イーブン以内で回ったら、ラスベガス対戦およびえリンゴルフから100ドルずつ賞金およびオールマッチで勝ったらえリンゴルフに100ドル賞金出ますよね。はい。頑張ります。<笑>はい。じゃあこれから始めていきたいと思います。はい。えっ、ー、とこの一番ホールコヨーテランの一番ホールは心持ち右ドッグレッグで、えっ、ー、とコース全体フェアウェイ全体が右に傾いてるので。 えー、と真ん中に見えるバンカーよりも左に打たないとほとんどの球は右側の池の近くまで起っこってきてしまいます真ん中のバンカーはいで左側のバンカーは250ヤード以上打たないとで右に打ちたいあ左に残したいんだけど左に残すとセカンドショットの距離が多くなってしまいますだけど右水だしいきなり難しいボールでそういきなり難しいですあのストロークあるね。 ハンディキャップアリーホーだねたぶんたけしさんタイガー打ちとやっても勝てますよね勝てない勝てないでは1番ホールオーナーは西畑萌香プロ黄金世代を代表する日本を代表する女子プロです<笑>萌香プロ本句を言っておりますハンディキャップでじゃあお願いしますはいお願い目はバンカーでいいかなバンカー越えバンカー越えで行った うもうフェードかかってあこれはちょっと右に行き過ぎですけどあ大丈夫です大丈 夫, 大丈夫いや最高のポジションですねあのセカンドショットあのグリーンに近くて最高のショットです次はリンゴルフオーナー竹内山<笑>おこれもいいけど落ちてから右に行くとよくないけど。 ちょっと右に行ったかもしれないけど、ああ大丈夫ですね。ああちょっと転がって右のちょっと枯れてる枯れてる芝の方です。えっとボイカ、一番ホールセカンドショットです。残り119で何番ですか ？9 番ヤン。9番ヤンで行きます。ちょっと風が強いですね。風が左からやや上りです。 左からフェードがかかって、もちろん内村ですけど左奥かもしれないですね。残り90ヤード。残り90ヤード。結構強いですね。95ヤードぐらい行こうかな。はい。上りです。結構強い風です。真左。ああこれはかなり左に。 グリーン左奥こぼれたかどうかっていうところですね。竹内さんちょっとこぼれてました。グリーンエッジから1メートルほどこぼれてます。三打目です。うん、ナイスですね。 残り 1m、モエカプロ2打目ぎりぎり乗ってました、3打目、12、3メートルの長いパットです。最最初ススライス最後フックのでですすじゃなないい出そうこれは えっ、ー、と竹内さんも萌えかプロも四打目パーパット一メートルちょっとです二人とも合計は出ません。おナイスパーです。しまいました。今日はバンストローがあります。いいやん。 モエカプロモナイスパーです二人ともナイスパーです<笑>絶対フェアじゃない<笑>まだ僕行 っ, っておりますモエカ選手まだ僕行ってります u s j a に逆らっております<笑>えと次は二番ホールコヨテランの二番ホールパー4 380ヤードでーす心持ち左ドッグレッグでやや下っ てる感じでバンカーがフェアウェイにたくさんあります、はい、正面のバッカーまで 260km だったらフォローだからね 260km 入っちゃうんじゃない大丈夫ですよいやでも入っちゃうも大丈夫ですちょっとフェードが大きめにかかってるけど大丈夫でしょう おーナイスショットですねいや最高のポジションですえっ、ー、とモイカプロ2番ホールティーショットはですねそこのブッシュに入ってしまいま し, たしてこからーンで冬芝で枯れてるので転がって右に入っちゃいましたえー、と残り何ヤードですか155で6番アイアンです 綺麗なフェードですナイスオンですバーディーチャンスあでも結構奥まで転がってるので7、8メートルぐらいでしょうかえっ、ー、と2番ホールセカンドショット竹内さんです8番軽め8番やん軽めでいくそうです右から 道路乗るには乗ったけど、20メートルぐらいのロングパットになりそうですあ、一番奥まで行きました。えっ、ー、と、竹内さんは2番ホール、セカンドショット、乗ってはいるけども、17、18メートルぐらいあるでしょうかね、ふっくら2段グリーンで、かなり難しいですねバーディーパッド、バーディーはありえないバーディーパットです。 4メーター半ぐらい残してしまいました。パーパッドを残しました。モエカプロはここに通音です。3でしたああそうだごめんなさい。アンプレアブリやってるんでスリオンですね。スリオン、えー、っと5、6メーターのパーパッドです、うん。うん、思ったより切れました。ホッケーが出て。 モイカプロボギーです。タケさん1メーター半ぐらいのパーパットです。お、パーです。20メーターをツーパットで仕留めました。<笑>えっとコヨーテランコース3番ホール。えっ、ー、とですね、これは164ヤードですねブルーティーから。 コヨーテランコースの3番ホールパー3約150ヤードです風はちょっと微妙にいろんな方向から吹いてますね150風はちょっと追い風かな7ではい心持ちフェードかかってあら あちょっと大きいあちょっとオーバーですね風に乗ってしまった感じで二三、はい、ヤード奥のグリーンエッジからこぼれた感じです、えー、それではじゃあちょっと打ち下ろしフォローなんで私は8番うんちょっとダフリ気味乗った ド泥をかかって乗って高いボールの割には奥まで止まらずギリギリこぼれたところですト、えー、モイカプロティーショットグリーンの奥2メートルぐらいこぼれているところからのサービィのセカンドショットです、はい、2段グリーンの今歩いているところが2段グリーンの上なのでかなり 難しい、下りの、要請になります。思ったより右に切れなかったですね。残り1メートルぐらいのパーパット残しました。 竹内さんの1段目はグリーンギリギリ乗ってました。バーディーパッドは20メートル近くあります。2段グリーンです。いい感じ。 オッケーケーは出ません<笑>えっとモイカプロも竹内さんもパーパッドメート 1m のパーパット残しました<笑>取 っ, ちゃったパー3連続パーです取っちゃったパー竹内さん3連続パー絶対ハンデウやる詐欺やん<笑> はいナイスパーはい、全然嬉しくないです。<笑><笑>